プリントした瓦をつなぎ合わせて、屋根瓦を作りましょう。ダウンロードした瓦を必要な枚数プリントして、上下をホッチキスで留めます。左右の直線部分はカッターナイフで切り落とし、曲線の部分はハサミで切ります。これを糊で貼り合わせていきます。 プリントした瓦に合わせると、のりしろの幅が揃います。同じようにして繋いでいきます。これを上下に繋いでいくと、大きな屋根ができます。今回は軒の部分を作るので、横に長く繋いでいきます。最後は丸いところで縦に直線に切ります。これで横に長い軒の部分が出来上がりました。 これを壁面飾りの一番上に貼り軒下にぶら下がるようにテルテル坊主を飾りましょう今回は6月の壁面飾りの一部として使いましたが屋根瓦は工夫すれば他の季節にも使えそうです。